今回この動画では開脚それをうまくより効率よく伸ばすそんなコツをお伝えしますでは早速開脚というのは足を広げて前に倒したり横に傾けたりそういうような柔軟体操のことを示しますでもなかなか伸ばしたりとか伸びないそんな悩みありますよねその場合にはこっちの動画とかこっちの動画みたいなこっちをやる今回はそのポイントごとに分けて うまく力が抜けない。その抜き方についてご説明します。結論から言うと、解剖や生理の知識を使って力を抜くでなくて抜ける状態にするんです。使うものは、筋、腱、そこにある受容器に働きかけます。PNS、そういったものがあるんです。動きとしては、力をグッと 入れたまま動かしたり、キープしたりっていう動きなんだけども、いろんな解釈あるけども、今回は足を固定した状態で伸ばしたい筋肉に力を込めます。例えばこの親指を持ってつま先は内に、内に倒そうとすると内側とか股関節の内側にねじる筋肉が働きます。ただし抵抗を加えて力を入れるとどうなるか。 筋肉があって、筋肉が縮もうとする。でも動きがない。そしたら、両サイドの腱と言われるところがギューっと、ギューっと縮むことによって圧力が加わるんです。そうすると、圧力を感じるゴルジル腱器関っていうものは筋肉を緩めようとするんです。そのままギューっと縮もうとすると腱が切れちゃうから、それ以上筋肉縮むなっていうような感じの働きがあります。 この生理的な作用を生かして柔らかくする。実際にやっています。つま先を持って内側にねじる。でぐーっと力を入れると、この内ももとかに力が入ります。で、力が抜けたら、体を倒したり、つま先を外に持っていく。で、これ以上いかないなってところでまた内側に縮める。で、抜く。倒す。このようにして、ストレッチをする。止まる。そこで、 伸ばしているる。筋肉をより自分で縮める5秒3秒いくつかあるんですけども一定の時間5秒でも3秒でも効果はあるのでやってみてくださいそれを繰り返すことによって力を抜くっていうことがやりやすくなるんです神経が圧迫されたりとかいろんな問題があるとなかなか力を抜くってできないんですね今回はそんな力の抜き方固有受容器に働きかけて柔らかくするっていう方法をご案内しました こんな感じでいろんなやり方がある、それを自分に合った方法を見つけてもらいたくて動画を作りました。今回のテーマは開脚です。ぜひですね、今よりももっと広く楽にできるようにやってみましょう。はい、本日の動画は以上です。最後まで見てくださりありがとうございます。